はいどうも、風神ジャパンゆうです。今回はですね、緊急動画ということで動画回させてもらってます、はいえー。昨日ですね、2月28日に、えー、モーニング娘22の森戸千咲ちゃんの卒業が発表されました。えー、公式さん、そしてね、えー、森戸ちゃんのブログによりますと、えー、1年半の間、海外留学をして、実際に自分の身を外国に、ね、置くことで、本場の英語に触れて、えー、自分自身にももっと自信をつけて、そして、えー、成長していきたい。 そういうね志から、えー、卒業を決められたそうなんですよねはいで実際にその昨日ですね夜でしたよねはい卒業のお知らせということで字、えー、面を見た時にねやっぱりねあのー、僕自身もすごい驚いたんですよあのー、まあャー、まあの時もそうでしたけれども何ていうかこの胸がキュッとなるようなねこの独特の寂しさというかね、えー、そういうのを感じておりましたやっぱりねあのー、前も言ったかもしれないんですけどこの僕 えモーニング娘。さんのファンになるまでは、その例えばビールさんだったりとかね、木村恭佑さんだったりとか、ロック系のね、えー、アーティストさんを、えー、ずっと応援してきててで、やっぱりこの卒業という、ね、ワード、えー、このなんていうかシステムというかね、これにまだ全然慣れてなくてですね、あのこの寂しさっていうのをね、どう乗り越えたらいいのかとか、えー、そういう面でなんていうか、あんまり免疫がないので。 あのー、まあその分ね余計驚いたりもするわけなんですけれどもでもやっぱり一つこの僕の動画でこの伝えたい思いというのがやっぱりこの卒業というねすごい大きな決断じゃないですかまあ僕たちファンにとってもそうなんですけれどもやっぱり一番は、えー、本人今回で言えば森と千咲ちゃんにとって本当に大きな決断だったと思うんですよやっぱりこの長く身を置いた環境からね飛び出て、えー、自分自身新しいしかも外国の地にね 本当に誰も周り知らない人がいて、あの友達とかいないかもしれない、えー、そういう状況にね、えー、身を置いて、この一から勉強するっていうのはね、本当に大変なことだと思いますし、えー、それを決めたのってね、本当にすごい勇気がいる、えー、そんなね、決断だったと思うんですよ。だけど、実際にそれを行動に移す、えーその姿、その姿っていうのはね、本当に僕、かっこいいなと思いますし、 実際僕より年下なんですけれども、えー、森戸千秋ちゃん本当に尊敬しますねだからこそですね、えー、このまあやっぱり寂しさもあるんですけれどもそれ以上にねあのこの森戸ちゃんの夢を応援していきたいなとそれを実現させる叶えるために動いていくね、えー、その背中をねモーニング娘。を好きな一ファンとしてそっとね押して送り出してあげたいなとそういうふうに思っております それでですね、もう一方で、もう一つこの動画で伝えたいのが、これからもですね、現役でモーニング娘。として、活動を続けていくメンバーの皆さんについて、僕が思うこと、これをね、話していきたいなと思うんですけれども、あの、卒業を決めることも、やっぱり大きな決断だと思うんですけれども、現役で続けていく、これをね、え貫くっていうのも、それをね、やっぱりあの尊敬すべき姿のね、一つだと。 僕はそういう風に考えておりますでそれはやっぱりあのー、ファンのねことを思ってとかそういうこともあるかもしれないんですけれどもやっぱりあの自分自身のねこのビジョンだったりもっとこういうパフォーマンスしたいこういう風に楽曲を届けていきたいとかねいろんな思いがあって活動を続けていくわけだと思うんですよねはいでそうやってねプライドを持って今後も活動を続けていくメンバーの皆さんもそれぞれに僕はリスペクトしております、はい、なのであの卒業を決めたね サキ ち, ちゃん、そしてこれからも現役として活動を続けていくモーニング娘。それぞれの、ね、皆さんもどちらも、ね、ずっと応援していきたいなと思いますし、その夢を叶えていく、ね、姿っていうのを、ね、僕たちファンで、ね、ずっと、ねえー、見守っていけたらいいんじゃないかなと、えー、そういうなんか温かい世界、優しい世界が、えー、あるといいんじゃないかなと、僕自身はそう考えております。 そして最後ね、忘れちゃいけないのが、えー、森戸久美ちゃんの卒業。これはね、えー、今年の6月になりますんで、またもう少し時間あります。なので、しっかりとこの期間を大切に、えー、そして森戸久美ちゃんのね、パフォーマンス、これをね、もうあの目に焼き付けてい、えー、くことが大事だなと思っておりますんで、えー、それを僕自身ね、しっかり実践しながらやっていきたいなと思っております。というわけで、ここまで動画をご覧いただきましてありがとうございました。えー、この動画がいいねと思った方、グッドボタンと、 チャンネル登録をよろしくお願いします。そして、コメントもね、どしどしお待ちしております。え、それからですね、え、先日募集しておりました、ハロプロの曲僕に教えてくださいと、え、その動画の方でね、え、期間が28日までだったので、え、たくさんリクエストいただきまして、ありがとうございました。え、今回いただいたリクエストをもとにですね、え、今後またリアクション動画やっていきますので、ぜひとも、え、そちらお楽しみにということで、また次回の動画でお会いしましょう。See you next time! Bye bye.